こんにちはブロードです今日はですねお金の使い方講座とプラス僕の貯金額を公開しますっていう動画を作りたいと思います、えー、僕が元々銀行員として銀行で働いたお金の知識を得てたんですけれどもその知識を使って今は会社を経営しながら自分の事業投資をしていますそんな中でもですね実際に良かったとかこれをすれば お金の使い方として良かったよっていうようなシェアをしていこうと思います僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だとかお金の使い方講座をやってますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はですね僕の貯金額を公開しながら実際にどういう風にお金を使っているのかという話をしていこうと思います皆さん貯金額って気になりませんかどれぐらい持ってるかなとか皆さんはどれくらい持たれてますか1万円から100万円、10万円 1000万円ぐらいそれ以上持たれてる方もいらっしゃると思うんですけども正直お金の使い方って難しいですよね貯めれば貯めるほどいいかって言われてもそうでもなくてで使い方もやっぱり工夫しないといいよくらいなっていうのがあるかなとで今回はですね僕の貯金を公開しながらおすすめの使い方をまとめていこうかなと思っています で実際に僕がお金の使い方で気をつけているのはもうたった一つポイントがあって何かっていうと経験にお金を使うことですこれ僕がすごく重視してるんですけれどもこれは何かっていうのを今日は解説していこうと思います皆さん僕がよくコスパいい生活についてまとめてるんですけれども実際どうですか再現性があるとかやってみたいなっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですけど僕は福岡県福岡市であの月8万円ぐらいで生活しています これ何でかっていうと月額のランチだとか月額のカフェを利用したりだとか安い家賃で泊まったりだとかっていうふうにいろいろとコストパフォーマンスのいい生活スタイルを見直すことによってすごく月々の消費が安くなっていくポイントの一つ目は消費財にお金を使わないってことですねこれ何かっていうと食費だとかあとは家賃だとか生活にかかるものに対してあまりお金を使ってないんですよ逆に消費財に使わなかったら何に使ってるか 今度は投資材にお金を使ってるんです。これが僕がやっている事業の一つで例えばやりたいことだとか例えば好きなことであればもうどんどん僕はお金を使うようにしていますで生活コストとしてはすごく安いんですけれども自分がやりたいことにはとことんお金を使うっていう生活をしていますなんで一つ目一番最初に言ったポイントは何やったかっていうと経験にお金を使うことでしたよね なので僕は経験になるようなことにはもうどんどんお金を投資しているっていう感じです例えば旅行だとか人に会いに行く時のお金はバンバンお金を使うようにしています海外に行って海外で活躍してフリーランスの人に会ったりだとかこの前で言うと僕がオンラインサロンというのを持ってるんですけれどもコミュニティを持っていてそのメンバーの人に会いに行くためにバンコクに行ったりだとかあとはセブ島に留学に行ったりだとかっていうふうに自分に会い い, たい人だとか自分がやってみたいこと留学してみたいなと思ったら留学行ったりだとかっていうような経験にひたすらお金を使うとすごく、えー、面白くなっていきますちなみにですけど僕が昔銀行員だった頃すっごい節約してましたで節約生活をすると何が悪いかっていうとやっぱりひもじいというかなんか我慢したりするんですよね 自分がこれやりたいなとか映画見たいなと思っても、まあ、もうちょっと節約したいしとかもうちょっとコストパフォーマンスのいい生活したいなと思ったりとかして全然使いにくくなってくるんですよねなんで基準を設けることによって自分がどれにお金を使うべきなのか迷わずに済むと消費財生活にかかるお金はあまり使わずにで投資財自分がやりたいこと経験を積みたいことに対してはどんどんお金を使うっていうような生活をするとより良くなると いう話ですお金の使い方講座としては経験にお金を使うとすごく楽しくなるよっていう話ですでプラス今日の動画はですねあの僕の貯金額を公開するという動画だったんで、えー、貯金額見ていこうかなというふうに思いますで僕が実際にどういうふうにあのお金を管理してるかっていうとちなみにあの今もう通帳持ってませんあ一つありますね通帳持ってます、えー、事業講座の通帳があるんですけども今ほぼ マネーーフォワドいいうアプリで管理してます。なんとちょっと僕 の, あの、ね、貯金額これなんですよ今298万円か300万円ぐらいしかないんです実は<笑>あの、ね、経営者だからってめちゃくちゃお金持ってるようなイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですけどなんと300万円ぐらいしかありませんでした<笑>僕もちょっと驚きであれと思ってでこれ何に使ってるかっていうと実はこれ個人口座なんですよ 僕が個人口座に自分のお金を入れてこれが生活費になるお金ですねで逆にじゃあ3000万円ぐらい年収年商あるっていう風うに言ってたんですけどもそれのお金はどこにあるかっていうとあの会社の口座に入っています会社の口座は今回ちょっと別にさせてもらって会社の口座ではあの自分のやりたいことだとか例えば YouTube の機材買ったりだとか撮影にかかる旅行費だとか取材費だとかはもう全部その 法人のの会社の口座から出しててるんでそこに今溜まってると。で個人的なお金としてはこのぐらいの金額が入ってるっていうような状況ですなんであの僕が今自分が個人として会社に雇われてその会社が給料をくれてるような状況なんであの雇われてる身と同じような感じですただ代表取締役は僕だけなんでそういった意味で自分が自分で自分の給料を決めることができるんですけれども、えー こういういに雇われてるんで、うん、一応雇われてるんでそういう形でお金がこれぐらいになってると、えー、正直皆さんこれを見ていかがですか実際生活にかかるお金ってあんまり必要なくてもう8万円とか8万円か10万円ぐらいのレンジでお金を使ってるんですけどもそんなにねお金必要ないなっていうふうに思っててでただまあねその給料を自分で出さないとやっぱり法人に残してゃば残すほど法人税だとかが 日本だと結構かかってくるんで、そういった意味で法人に今お金を置きながらバランスを取りながら個人口座に入れたりしてるっていう感じです。で、実際経験にお金を使うっていうことなんですけれども、法人口座にあるお金をどんどんどんどん経験に投資しています。例えばさっきも言ったんですけど、YouTube 使ったりだとか、あとはブログ書いた時の取材費だとか。 例えば海外に行く時人に会う時の接待交際費だとか旅費交通費だとかっていうのにどんどんどんどん投資をしていくとあのよりリターンがいいとで一つよく言われていることが何かっていうとリターンが大きいい利益率の高投投資に投資にすることですこれ何かっていうと一番よく言われているのが自己投資っていうふうに言われてるんですよ自己投資って何かっていうと自分自身に投資すること 例えば僕がよくやってるのは YouTube で勉強したり u d e m y っていう動画サイトを見て勉強したりオンラインサロンに入って勉強したりっていうふうに自分のスキルを高めるために投資をしていくことお金を使っていくことそれをすることによって自分自身がよりスキルアップして例えば投資信託とか株だとかっていうふうに投資材っていっぱいあるじゃないですかそれに投資するんではなくてあのいろんな自分のスキルアップのために 自分の経験のためにお金を使うとリターンが大きいよっていうふうに言われてますと自己投資は 40% の利回りがあるっていうふうに言われてるんでそういった意味でもすごく高い利率で返ってくるっていうふうに言われてますなんで僕がおすすめするのは経験にお金を使うこと自己投資にお金を使うことっていうことですはい今日はですね僕の生活費とプラス貯金額を公開しながらお金の使い方についてまとめていきましたいかがだったでしょうか え皆さん貯金額どれぐらい持ってますか、えー、どれぐらいだと想像していましたか<笑>僕もいまいちねあんまり持ってなかったなっていうふうに今日この動画を作ろうと思ってみてあこれでいいのかなと思いながらも今ちょっと公開したんですけども、えー、今後ね個人口座はもっと少なくしていこうと思ってますで実際口座ですね今3個ぐらい持ってて一応分散してるんですけどペイフっていうふうにやっぱり日本がデフォルトを起こした時の1000万円口座に 一 応, 一応は保証されるっていう制度があるんですけども、まあ、それにねあの引っかからない程度にお金を分散させているような状況なんですで実際やっぱりそのこのお金を個人的に投資信託だとか定期預金にしてるかっていうと今してません定期預金だと 0.1% ですか、えー、投資信託を回したとしても 5% ぐらいの利回りぐらいかなっていうふうに言われてるんでもう良くてですよそうなってくるとまあまあまあ 今後のことを考えても、まあ、普通預金いいかなっていうふうに思って、今、普通預金だけに入れている状況です。で、今後もですね、こういうふうにお金の公開だとか、いろいろとお金の口座についてまとめていこうと思ってます。よかったらチャンネル登録と、またいいねボタンを押していただければなというふうに思います。今日の動画いかがだったでしょうか今後もね、そういうふうにコスパ生活とか、いい動画を作れるようにまとめていきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。